皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月10日。天の日ということで、写真の更新日です。これは1国から4国まで全部やらないといけないやつですね。釣り浪士の新しい報酬を手に入れました。おしゃれ装備なので、後でいろいろと考えます。大富豪の第8回段位戦は、7段からスタートというわけで、ユーライザ・トランプをいきなりゲットしました。 第一印象ではなかなか強そうな感じでしたの で, たので、ね、しばらく使ってみようと思いますそしてコロシアムの報酬ももらえるところまで回収しておきましたいつものように B3 ランクまでやればゴールなのでストーリーが終わってからゆっくりやりますというわけで本日の動画は以上で終了です